こんにちはアブです今日はですね、年収がこれからどんどん下がりますよっていう話と、プラス個人ができる対策の話を今日はしていこうかなと思います。 皆さん、年収が下がる。年収が441万円だったって話があったと思うんですけども、今後、それがどういうふうに変わっていくのかっていうのを歴史を踏まえながら、たった一つやるべきことって話を今日はしていきます。僕のチャンネルではこうした金融話だとか、もともと銀行員だったんですけども、銀行での知識だとか、プラスして、今フリーランスなんですけども、フリーランスとして会社を経営しながらっていう形で運営してるんですけども、その働き方と、 プラス、えー、コスト、パフォーマンスのいい、月8万円ぐらいで生活するような、コスパのいい生活についてまとめています。よかったら応援登録お願いします。えー、今日はこれから年収が下がる、だからこそやるべきことって話なんですけども、たった一つやるべきことって話を、えー、まとめていきます。で、そもそも年収の話なんですけども、今、日本の平均年収って皆さんご存知ですかどれぐらいなのかなっていう話があると思うんですけども、え2019年、なんと441万円でした。 おーってなると思いますよねで実際これがどれぐらい高いのか安いのかって話なんですが10年前なんと2009年は406万円だったんですよあ2006年2009年406万円だったってことは結構上がってきてるんだねって話があるんですが実は20年前1999年は461万円と高かったんですよでこんな感じですね1999年は461万円で2009年に下がって400万円に下がって で、ちょっとずつ上がってきたかなっていうところが今の状態ですよね。で、まあもうちょっとのスパン、30年スパンで見るとだんだ ん, だ ん, だん下がってきてるっていうのが今日本の平均年収になります。平均年収なんで、もうもちろん高い人もいれば低い人もいるんですが、これなんで10年前、2009年に下がってるかっていうと、皆さんもご存知の2008年のリーマンショックがあったからなんです。これが結構大打撃があって、今なんとコロナか、コロナショックの影響で、 8年にあったリーマンショックの100倍経済危機が起こるんじゃないかって言われてますよね。っていうふうに言われてるってことは今後落ちていく可能性もあるわけです。ちなみになんですけど、2008年の場合430万円が平均年収でした。で、2009年、リーマンショック、リーマンブラドー崩壊した後に10年かけて、1年か、1年後に千406万円なってるね。もう一回言うと、2008年は 430万円だったのが、2009年にドッと下がって406万円になってるんですよ。で、24万円も1年で下がるって、まあすごいじゃないですか。これよりもすごいことが今後起こりますよって話を歴史を踏まえて、え今日はお伝えしていければなっていうところです。え2020年コロナショック、で、2011年の阪神、阪神じゃない、東日本大震災とあった中でも今後ね、もういろいろあるわけですよね。金融緩和、やりすぎじゃないのとか。 政府がお金をめちゃくちゃ吸ってるよねとか、原油価格の崩壊、下落してとか、シェールオイルがマイナスになりましたよとか、中国のジャンク債がっていうふうにいろいろといろんな要素を今重なってます。そういった中で失業率もめっちゃ高くなってるし、失業者数もすごい増えてると。アメリカですごい増えてましたよね。2000万人、3000万人と。1ヶ月で2000、3000万人。すごい失業者が増えてる中で今後、今後、 どうなっていくのかっていうところと、やるべきことのお話です。で、一つ、もう個人がやるべきこと、もう今後この世界はど ん, どんどん動く、動いていくっていうのは目に見えてるんですけれども、一人、僕たちができること、私たちができることっていうのは何かっていうと、たった一つお伝えするものであれば、金融の歴史を知って、歴史から対策をしましょうっていうところです。これどういうことかっていうと、歴史は繰り返すってよく言いますよね。さっきも言ったように、リーマンショックだとか、 東日本大震災のような形で10年ごとにだいたい不況な経済が繰り返されてます10年スパンでいろいろとどんどん不況なことが起こってるというところで見るとだいたい経済っていうのは10年周期で上がって下がったりしてるんだよっていうところを見ながら歴史を繰り返すというところをしっかり歴史を学んでどんなことがあったのかなどういう対策ができるのかなっていうのを個人的に落とし込めばすごく便利になります。 じゃあ実際、例えばですよ。例えば、リーマンショックって、あの、なんとなく2008年に起こったリーマンショック、なんかすごかったなとか、ニュースでそういう話を聞いたなっていう覚えはあるんだが、だがですよ。実際、リーマンショックってどんなことが起きたのか覚えてる人、わかる人、説明できる人っていらっしゃいますか正直、まあ、知ってるよって。まあ、サブプライムローンってのがあって、リーマンブラザーズっていう投資銀行が破綻した話でしょっていう話はできると思うんですよ。 ただ、実際、それがどういう風に経済に影響して、なんでサブプライムローンがダメだったのかっていうのはしっかり説明できないと、えー、ね、なかなか使えないっていうのがあります。で、ざっくり。ざっくりリーマンショックの話をおさらいすると、プライム、サブプライムっていうのが鍵だったんですよね。サブプライムローン、住宅ローンっていうのがあって、えー、家を買うためにローンを組みます。そのローンがあるんですが、そのローンのプライムじゃなくてサブプライム。 プライムってなんだかっていうと、主要なとか、有料なっていう、あのー、ことなんですけども、プライムではないサブ、有料でない顧客に対するローンということは、要するに低所得者でもローンが組めた時代があったんですよ。特にアメリカですね。低所得者、例えばアルバイトだとか主婦だったとしてもローンが組めるぐらい、あのローンが組みやすかったんですよね。そういった時代があって、 で、そこによって、住宅の価格が一気にドーンって跳ね上がる時があったんです1996年から2006年の10年間の間に、住宅の価格っていうのはアメリカで2倍になりました。1000万円で買った住宅が2000万円になるというぐらい、2倍になるっていう時期があったんです例えば、それによって、サブプライムローンという形で低所得者、アルバイトだとか、主婦の人でも、あの、ローンを組むことができて、住宅を買うことができたと。 で、住宅買った人が、もっと住宅、値段が上がっていくから、もっと買おう、もっと買おう、ローン、もっと組もうっていう形で、どんどんどんどん、ローンを組んで、住宅を買うっていうような流れがすごくできてきた。住宅バブルっていうのが、サブプライムローンの一連の流れになってます。で、実際、住宅ローンどれくらい増えたかっていうと、2000年が1兆ドルだったんですよ。そこから2004年になるまでに4兆ドルになったっていうぐらい、4倍に住宅ローンの組む数が、えー、金額が、 増えてます。ということはど う, どういうことかっていうと、めっちゃあのローンを組んだんですよ。で、ここまではちょっと結構ね、分かる方もいらっしゃると思うんですけども、じゃあ、どんな影響があるかっていうと、要するに、サブプライムなんですよ。あの低所得者、えローンを本来あの、なかなか返しづらい、えー、実際1000万円借りたんだけども、えー、それを返済しにくい人たちが借りてるんで、それが破産するっていうことが結構起きたんですよ。 それがサブプライムローンのすごい穴になっているところで、サブプライムローンに実際力を入れていた会社っていうのが、リーマンブラザーズだったんですよね。その当時、当時ですよ。あの、アメリカの四大証券って言われていた、四つ、トップ4、トップーって言われていたぐらいのリーマンブラザーズっていうのがそこに力を入れていたんですよ。サブプライムローンに。で、ローンに力を入れて、リスクの高い低所得者層が、サブプライムの人たちが、 借りれるリスクの高いローンをまとめて、投資の商材として売ってたっていうのがリムブラザーズです。これがすごい穴になだったんですよね。もうめちゃくちゃざっくり言うと、リスクのあるローンをまとめて、証券という形で販売、投資商品として販売してました。その投資会社、投資銀行たちがまた別の商品とマッチさせて、 組み合わせて、ローンを組み合わせてまとめて債券っていうのを作るんですけども、債券をまたつ詰めて、で、また別の会社がまた詰めて、っていうところでリスクの高いローンを、えー、投資の材料、投資の商品として販売しまくって、まぜまぜしまくった結果、超リスクの高い商品が出来上がって、それを別の国だとか、別の会社、別の投資銀行だとかに売る、え、プラス投資家に売るっていうことをしたんですよ。これがもう連鎖。 負の連鎖になって、えー、もう危ない危ないリスクの高い商品ができたというところなんですよねでリスクの高い商品作ったってあの投資やってる人達ってそんなの騙されるわけないじゃんって思うじゃないですかそれが、えー、結構肝だったんですよね、まあ、それを騙されやすくするために格付け会社っていうのがあってもうざっくり今言ってるんですけど格付け会社っていうのがそ の, あの商品をランク付けするんですよそれを AAA めっちゃいい商品なんで、皆さん信頼して買えますよっていうような形で、AAA っていうのをつけて、本来めちゃくちゃリスクがあって、買いにくい商品なんだが、それを、え、ランク付け、めっちゃいいよっていう風につけたことによって、みんなが安心して買って、で、買う、え、作る、え、最をまとめて作る。 え、住宅、個人の人たちは住宅ローンを組んで、その住宅ローンが、あの、払えなくなったとしても、その債権として、債権商品に売られていて、それをいろんな商品と混ぜ混ぜして、分かりにくくして、それを販売しているっていうのが一連の流れだったんですね。で、そこから、ま、結構結構いろんなところで、まあ、いろんな人たちがローンを組んでとか、商品を作って、商品を販売してということをやってるんですけども、2006年に、え、住宅の価 格, 価格が、バブルを崩壊していくんですよ。 で、実際にどうなったかっていうと、住宅の価格が上がりにくくなりました。でも、住宅はこれから上がると思っていた人たちがローンをひたすら組んで、で、住宅上がると思ってたから、それに対して、もっと儲けよう、もっといい住宅をっていう形でローンを組んで、さらにローンを組んでっていう形で、ローンを組んだお金で、ローンを返済して、みたいなようにやっていった結果、それが回らなくなったんですよね。住宅が、価格が上がりにくくなって、鈍化していって、ね、下がってくると。 というところになっていて、その住宅バブルが崩壊したという感じです。そこから2008年にリーマンブラザーズ、リーマンブラザーズ何したかっていうと、えー、破綻しましたよね。リーマンブラザーズは、えー、住宅ローン、サブプライムローンの証券にすごく力を入れていたという形が言ったんですけども、力を入れてたんですけども、そこが販売できなくなって破綻したと。もともとそのね、四大証券というふうに言われてたぐらい、すごくあの人気、あの有名な 会社だったのでそこが政府は介入して破綻させないっていうふうに見られてたんですよねただ破綻してしまったというところから崩壊っていうふうに言われてますで FRB の連邦議員銀行連邦準備銀行があの、ね、金融緩和 QE っていうふうに言われるんですけどもお金を吸って平均に引き下げしたりだとか世の中にお金を回すっていうことをして手助けをしたというふうに言われてますで実際 これが今後も起こると。歴史は繰り返すって話なんですけども、どういうふうになってるかっていうと、1929年世界恐慌ってありましたよね。それも結構金融緩和っていうのがあって、ニューディリル政策だとか、ルーズベルト大統領がっていう話があったりだとか、1991年バブル崩壊、1992年バブル崩壊とかありますよね。それも土地神話っていうふうに言われていて、東京の価格が、地価の価格がもうずんずん上がってってとか、プラザ合意が発て、 もともとあってっていうふうにいろいろと歴史から学べることっていうのが多いかなというところです、えーね、これから年収は下がるっていうことがあるんですけれども今後コロナの影響があってここから経済により見える形でどんどんどんどん出てきますあの倒産する会社もめちゃくちゃ増えましたよね今後もっと増えるっていうふうに言われてますしコロナっていう要素がないにしてももともと金融 市場っててすごく荒れてましたあの中国のジャンクサイっていう話もありますし世界的にも資本主義がっていう話もね結構あるわけですよそういう風うな形で色々と歴史を見ることによってお金の歴史を知ることによって個人でどういう風うにやればいいのかどう対策す れ, すればいいのかっていうのはしっかり頭に入れれるっていうのはいいところかなというところです え、リーマンショップ100倍の危機がこれから来ますよっていう話があるんですが、え、僕のチャンネルでは、あの、個人で生きるとか、フリーランスとして、え、収入源を分散させるっていうような話をずっと言ってます。え、こういった形でもうね、近危機が起こることを想定しながら、もう想定の範囲内であればいいわけですよね。イメージできていれば準備できるんで、そういったところで準備をして、しっかり準備をして、ミニマルな生活をしたりだとか、コストパフォーマンスのいい生活を今から準備しておけば、 間に合いいいままますすすよよっっっててて話を、えー、ずととししかたたら、えー、応援登録していただければなと思います今後も、あのー、金融の市場だとか、あとはフリーの生き方、コストパフォーマンスのいい生き方を発信していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。今日は、えー、年収は下がる。下がるからこそこれしましょう。え、リーマショックプラス、お金の歴史を勉強しましょう。っていう話をしていきました。いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。